パソの準備するよおねいしますおいパソコン片付けてート エ, エロなみ終了パソコン片付けて何やってんのよ踊ってないで早く片付けて<笑>お腹かすいたっぽお腹かすいたっぽバーンあ、プレート出しよプレート<笑>ランナラランランランランランラララン 見たことないじゃん何がないないないなないない分からないもん難しいからさ「いいじゃない声の涙」ふい「ドッグマンありがとうございました」はい「ちょっと何飲むの?ー」うんどうしようかな何飲む何でもいいよレモンサワーうんあーお腹すいたトゥトゥトゥトゥトゥ うん。おいしい あと何だっけえ、これを食べてめっちゃおいしい、ま、てかもうもっと辛くしてもおいしいかもまた明日はい朝からお腹痛いって言うよ、はい、確かにうんぴっぴが出たい出たい言うからな、ね、<り合><笑><笑><笑>出して出してってひょにょいいことよそうだよねうん えー、それ知らない<笑>どうぞどうぞね、うん、俺も食べたうんうまっあ美おいしいよねうんなんかさ小学生の時とかさ、うんうんうん、今思い出したんだけどさ、うん、こういう叩く人いなかったなとその清楚物点かなんか知らないけどさいいねこれこ れ, これ何これ<笑>清楚なのそれはなんなら俺やってたかもしれないいやーマジか<笑><笑>いるんだよねそういう人豚バラ食べたくなる食べたーいええー、焼肉焼きあ俺焼肉のタレ持ってきてないの 青、oh. 忘れた。持ってこい。塩も。塩？塩で食おうかな。はい出ましたよー。いやいるよねー。何でも塩で食うやつ。<笑><笑>いや美味しいんだけどね。いや美味しいね。うんうんうんうん。<笑><笑>美味しそう。ね。うまっう。いやー。飲むときは言ってよ作ってくるから。はーい。飲みが樽にあるんじゃないの？うん大丈夫。足してこうか。うん、うん。 もうう豚バラ食べれそゃ熱い。<笑>熱い<笑> <笑>大丈夫<笑>うんは、うんねまあ、まあまあょっ。 あ, あ, あ、もういいよ、これ。はい、食べまーす。もういいよ。いありがとう、うん。うまい。うん。うま。うま。うん。うまし、家庭用。うま、ここ。うま、うん。うん。しょうちゃんの好きなニンニクの芽あげようか。うん。好きじゃない。え、好きじゃない。 チョンちゃんの好きなニンニクのも、ね、食べれなくはないけど別に好きではない今日はどっちかというと苦手したニンニク終了お米あつは美味しいお米うん冷凍にあるんたうん食べるうん後ででいいうん大丈夫欲しかったら言ってうんバリークライスとかやるおーあ、ニンニクないよあ、本当。うんチューブのニンニクも使ってしまったんだよねうんすまんないまぁ、あ、大丈夫大丈夫いただうん美味しそう うまいいねうんキャベツとかに巻いたらうんオッケーはいはいジブリの食べ方何それジブリでやってそうな食べ方うんわあ、うんうんうん、焼き肉だーめっちゃおいしそうお母様 ありがとう。<笑>ちょっと説明してもらっていいかな。いやいや<笑>どこら辺がジブリっぽいの？漢<笑>字性が豊かあるああ、そこの、うん、終了まあどれもそうなんじゃない。どれって？アニメとかばか。うん。そうなんだね。うん ごめん、冷静にに返してしてててまった<笑><笑>あなたロってうのにロったた、あなうのの何やった違うの 焼肉を焼くのがうまい人のつに真似したの、ねうん、今が食べかっこれ食べやあーまあまああ俺も食べるええ食べる食べる食べたい あ、え、でもこの肉たちは、うん、量の箸を使いながら僕の口の中に入れられたいと思っている。そうなのね。あいあ<笑><笑>うん、おいしい<笑>食べようとしたのやめなさいって言ったでしょ。いや、俺さ、ピースしたくなっちゃう。 <笑>どうしてよわかんない平和平和なああまあそうね合唱団入ってたからだと思う何合唱団入ってたらピースすんのわかんない歌う曲でさピースを願ってた歌があったのうんうんうん平和をねう こ, うやこうやって歌ってたからさへえー、だからいつしかピースするようになっちゃったいやいいのよピースはいいのよ、うん、これをやめなさいって<笑><笑> だってこうやって歌ってたわけじゃないでしょ。ミニモニ世代だからさ、やっぱ。ミニモニやってたやってた、やった。だからさ、俺さ、あーってやるじゃん。うん。あくび。うん。あくびとかするときもさ、こう、こうしちゃう。へ、え、ぇー。普通にやばい、やばい。なんか電車内と か, とか、なんか こ, う<笑>こうしちゃうの。ほんとにやばいと思う。俺。ピースはやばい。<笑>電車の中でそんな人いたらさ、いや、でもいいと思うよ。やばいんだって。いや、平和を願ってんだな、あの人、みたいな。<笑> まあ今年も平和に行きよんで。うん。先にね。温まるね。温まるね。作ってきてほしいの。はい。お願いします。はい。うん。暖、う、か、ん、いなー。